Thank <music> you. はいそれでは時間になりましたので、Code for Japan の、えー、とシビックテックが伏せられたプログラムの説明会を始めさせていただきます。はい、始まりましたね。<笑><笑> はい。では最初にちょっといくつか、えっ、ー、と、説明事項があるので、こちら、あの、見ていただきながらご確認いただきたいんですが、このイベントは Code for Japan が運営しております。あの、PTX のチケット登録の際にすでにご確認いただいているかもしれないんですけれども、改めて Code of Conduct 行動規約と、プライバシーポリシーをご確認ください。 で、えっとですね、コードフォージャパンのイベントはですね、あのシビックテックアクセラレータープログラムを含め、すべて、あの、参加者とゲストと運営スタッフ、みんなで、 営スタッフとあと、えっ、ー、と、Code for Japan のスタッフも含めてですね、みんなで作っているものなので、このイベント自体も、あと、共に考えて共に作るっていうことを目指しています。で、イベントだけではなくて、例えばこのスラックのコミュニケーションだったり、えっ、ー、と、YouTube のコメント欄だったりとか、そういったこう、テキストコミュニケーションも含めて、すべてこちらの行動規約の範囲の中にありますので、 お互いに敬意を持って、あの、お互いの考え方を認め合いながら意見を交わしていけるような場づくりを皆さんにも一緒に作っていただけるようお願いいたします。で、えっ、ー、と、詳細の文章につきましては GitHub、あるいは HackMD のところに書いているので、こちらをご確認いただきたいのと、何か困ったことがあれば、こちらのメールアドレス、あるいは Slack の中にいる私たちスタッフにお声がけください。はい。 で、えっと、すごい難しいことを言っているようにも、あの、見えるかもしれないんですけれども、あの、ざっくりとまとめて言うと、まあ、こういったことを考えていただければ大丈夫です。お互いに敬意を払うっていうことと、あとは、えっと、意見が違う方も、もちろんコミュニティの中にいるので、価値をお互い認めていくっていうのと、まあ、まずは意見を聞いてから、あの、お話をしていきましょう。 対話をしましょうっていうことと、あとはお互いの言動に責任を持って発言をしましょうっていうことです。はい。決してあの、発言を控えてほしいわけではなくて、むしろ積極的に話すためのルールだと思って、あの、前向きに捉えていただけると嬉しいなと思いますので、こちらよろしくお願いいたします。 で、本日の司会進行なんですけれども、本日はこの2人で進行を進めます。で私が、えー、と竹貞、ふ、え、だ、ー、段まみさだとか、えー、と竹貞とか呼ばれているんですが、えーと、コードフォージャパンのスタッフ、竹貞と。はい、えー、同じくコードフォージャパンのスタッフをやっております、山崎と申します。えっ、ー、と、きよちゃんとお呼びいただければと思います。よろしくお願いします。 では早速、本日の流れですね。えっはい。はいえっと、最初、私から CivicTech についてと Code for Japan について概要を説明させていただいて、その後え CivicTech、っと、クアクセラレータープログラム、今回のこの説明する内容についての概要も私からお伝えをします。 でその後に、えっと、今年のファーストバッチについて具体的なところは、えっと、きよちゃんからお話をするので、まあ、詳細はこちらですね。で、その後最後に QA セッションがあるので、ここで皆さんからのご質問だったり、気になることにご答えできたらなと思っています。で、えっと、コメント欄には常に あの、スタッフも一緒に入っているので、気になることだったりとか、質問だったりとか、分かりにくいワードがあったりとかがすれば、適宜お声掛けいただければなと思っておりますので、あの、お気軽に楽しくご参加ください。よろしくお願いします。はい。はい、では、最初にですね、シビックテックについて私から説明をさせていただきます。 はい。で、シビックテックっていう言葉なんですけれども、あんまりまだまだ有名ではないので、そもそもなんだろうっていうところからなんですが、本当に言葉に書いてある通り、シビック市民によって、テック、IT を活用した社会課題や地域の課題に対するアクションのことをシビックテックというふうに言っています。で、市民っていうのが幅広く、あの、一般市民、 っていう言葉全体っていうのもありますが、例えば、えっと、教育機関だったり、民間企業だったり、行政の方だったりとか、そういった、こう、いろんな立場にいらっしゃる方も含めて市民っていう風にしているので、まあ、要は誰でも市民だったりするので、みんなが参加できるっていうものになっています。で、えっ、ー、と、テクノロジーもガジェットとかソフトの開発をするっていうような、こう、 すごいこう作り込んでいくみたいなものだけではなくって、例えば、えっ、ー、と、既存の IT ツールを活用するための取り組みみたいなものも広く、あの、IT 活用として取り上げているので、作るだけではなくて、使いやすくするだったりとか、いろんなやり方を考えることも含めてシビックテックっていうふうに幅広く捉えていただけたらなと思います。はい。で、なんでこんなことが起きるのか、なんでこんなことをやっているのかっていうところで言うと、えっ、ー、と、昔、 ですね。旧来型、従来型の、あの、市民と行政の関わり方っていうのは、こう、公共サービスのやり方だったりとかを依頼したりとか、陳情したりするような形で、こう、行政に依存をして、結構任せっきりになっているような、こう、二項対立の形っていうのが今までの社会だったんですけれども、私たちが今生きている社会って、いろんな 多様な課題があったりとか、まあ、そもそも複雑に社会の情、社会情勢が変化をしていくので、なんか全部をそれを行政にお任せして作ってもらう、変えてもらうっていうのではなくって、私たちが気づいたところは市民が手を取り合って先にアプローチをしていったりとか、一緒にアプローチをしていくっていうことが、まあ、望ましい形として競争型の社会なんじゃないかなというところで社会をアップデートしよう。 という思いもあって、こういったシビックテックなアプローチっていうのが広がっています。はい、であの、いろんな本当にシビックテックがあるので、例えばこう、市民が主導で自分たちの地域、 シビックテックのコミュニティを作って、ハッカソンを開いたりとか、いろんなものを開発したりして、公共サービスの改善案をプロトタイプをして、どんどん提案していくっていうような市民型、市民から始まっていくようなものもあれば、デジタル時代ですね、今の時代にあった公共サービスの形っていうのを求めて、地方の自治体の方だったりとか、まあ、行政の職員さんだったりが立ち上げていくような、行政から始まるようなシビックテックもあったりします。 なので、両方ともシビックテックだと思っていただけたらいいかなというところですね。はい。ここまでがざっくりのシビックテックで。で、このシビックテックなアプローチっていうのを日本の中で取り組んでいるコミュニティの一つが Code for Japan っていう私たちのコミュニティになります。 で、共に考え、共に作るっていう私たちの考えを大事にしながら、日本でシビックテック活動を行っているコミュニティなんですけれども、私たち、シビックテックのコミュニティって、私たちだけじゃなくて、あの、国内外にいろんなシビックテックコミュニティっていうのがたくさんあって、それがこうみんなで集まったりとか、連携したりしながらやっているっていう風な、 ところになっていますでこの写真にあるように、なんかこんなに人が集まってたの、すごい昔のような気がするんですが、これ2年前なんですけど、こんな感じで年に1回みんなで集まって、Code for Japan Summit っていうのを開催をしています。で、ここ1、2年はコロナの影響があってオンライン開催なんですが、これまでは千葉で 開催したり、新潟で開催したり、神戸でやったりみたいな形で、全国各地、毎年違うところに行って、みんなで集まって、カンファレンスをしたりしていたコミュニティです。はい。で、じゃあ国内外にどんな仲間がいるのかっていうところで言うと、本当にあの北は北海道、南は沖縄まで幅広く、 コードフォー札幌とか金沢、埼玉、神戸みたいな形で、あの本当にいろんなブリゲードと呼ばれるコードフォーのコミュニティっていうのが国内にあるんですね。で、えっ、ー、と海外にも元々の起源となったコードフォーアメリカっていうのがあって、で、それらのこういろんな国のコミュニティをアライアンスとして組む形として、コードフォーオールっていうような 全世界型のコミュニティもあったりします。で、私たちは、あの、台湾とか韓国とか東アジアのコミュニティと一緒に Facing the Ocean っていう名前で、あの、共に同じ海に面してるよねっていうところで、共同のハッカソンをしてみたりとか、イベントを開催したりとか、あとはオーストラリアのチームの研修を Code4 の人が受講しに行ったり、みたいな形で協力関係を築いているようなところです。 で、じゃあ Code for Japan は何してるのっていうところで、あの取り組みについていくつかご紹介をしたいんですけれども、一番皆さんに知っていただいている、あるいはむしろ知っていただくきっかけとなったのが、この新型コロナウイルス感染症対策サイトかなと思います。で、えっ、ー、と、東京都の対策サイトは300人ぐらいのコントリビューターの協力者の方々が開発に一緒に入ってくれていたんですが、台湾のデジタル大臣、オードリー・タンさんが こう、このみんなの活動に参戦してくれたことで、盛り上がりがどんどん広がっていったこともあって、台湾版もなんですけれども、全国の各都道府県版とか、都市版っていうのがどんどん広がっていって、特にこう沖、沖縄とか、えっと、本当にいろんな<笑>あのところにあるんですけれども、あの、岡山とか、三重とかっていうところでは、高先生が活躍した事例もすごく多くて、これまでのシビックテックコミュニティにいなかった、 あの、若い世代とか学生さんっていうのも含めてすごくたくさん参加してくれるきっかけになりました。で、あの、これらの流れを、あの、どんどんこう、つなげていく先として、そこから派生して飲食店の支援だったりとか、学校向けの支援ツールだったりとか、様々な地域に向けた取り組みとかにもどんどん広がっていったっていうのが、Code for Japan の去年今年の取り組みになっています。 で、あともう一つはですね、コミュニティのイベント、コミュニティの活動っていうのも私たちの、あの、プロジェクトとか活動の中にあって、Civic Tech Live っていうのは、えっ、ー、と、普段 Civic Tech な活動をされている皆さんの事例を紹介してもらいながら、こう参加者同士で議論をしたりとか、自分たちの活動のこうフィードバックをしたりとかをし合うっていうような、こう、ライトニングトークをするようなイベント。 をやっているっていうのが一つと、あとはソーシャルハックデーっていうのが、あの、毎月今オンラインになって開催してるんですが、もともとはこう、東京会場とか、裾野会場とか、神戸会場、札幌会場っていうこう、各地域のあの会場とオンライン中継をしながら、みんなでこう、黙々会みたいな形でプロジェクトを持ち寄って、気になるプロジェクトにお互いこう、参加し合って、こう、議論したり、プロトタイピングをしたりっていうようなコミュニティの活動をしています。 で、あともう一つはですね、これもコロナ以降始まった取り組みとして、その先ほど、あのコロナの感染症対策サイトがきっかけで高専生さんがすごい増えたんですってお話をしたんですが、その地方にいる学生さんがコロナの影響で、こう就職活動とかオープンキャンパスに行くみたいなことが、なかなかこう物理的移動ができなくって、まあ機会を失ってしまっているっていう声があって、そこから始まったシビックテックをテーマにしたチーム開発 のコンンテテストがシッッックテックチャレンジカップというところになります。で、夏休みの期間ですね、活用してもらって、自分たちが気になっている身近な社会課題っていうのを取り上げて、それを企画して、開発をして、作品を提出するっていう形で、去年は100年100人じゃないですね、100人応募いただいて、で、ファイナリスト10組を選んで、最終審査会を。 出してて対象とかを決めで、えっ、ー、と、対象受賞したチームは、あの受賞した後に法人化をして、あの、熊本で実証実験をやってみたりとか、あの、サービスを出したりみたいな形で継続して、あの、活動を続けていたりするんですが、今年も200人に増員して募集をしているので、皆さんもし、 あの学生さんだったり、周りに学生さんがいらっしゃれば、ぜひご紹介いただけたらなと思うんですが、こういう学生向けの開発を支援するようなプロジェクトっていうのもやっていたりします。はい。で、ここからが、あのシビックテックアクセラレータープログラム、今日のお話なんですが、あの、このシビックテックアクセラレータープログラムっていうのも、あの、このさっきお話ししたシビックテックな、あの、 活動の中で生まれたもので、あの、これもシビックテックなプロジェクト、チームを応援するために生まれた取り組みです。で、えっ、ー、と、なんで生まれたんですかみたいなところで言うと、こう、私たちが普段やってきたシビックテックの活動とかプロジェクトっていうのは、こう、たくさん目が生まれて育っていくんですが、 あの、多くは、有志のコントリビューターの方、あの、活動してくださっている、こう、ボランタリーな方が主体となっていたりするので、災害時とか緊急時に一致団結して、こう、ぎゅっと時間を こうみんなで使って作るっていうことはすごく得意だったりするんですが一方で中長期的に継続して開発をしたりとかプロジェクトを続けていったりとかサービスを改善し続けてユーザーに提供し続けるっていうことはなかなかこれまでは多くなくてあのどうしてもいっぱい芽吹くんですが繋げていく続けていくってことがすごく難しいっていうところがあったのでこう芽吹いたたくさんのプロジェクトの中で あの、自立して育っていけるようなプロジェクトが増やせたらいいなっていうところで、こう、インキュベートしていくだけではなくて、こう、孵化していくだけではなくて、アクセラレートして、どんどんこう、育っていくっていうところも、一緒にやっていくのが必要なんじゃないかな、と考えて開始したのが、この、 アクセラレータープログラムっていうところになっているので、さっきお話ししたハックデーとか、チビックテックチャレンジカップで生まれたものが、どんどんこう、次のステップに、あの、進んでいったり、あとはそのソーシャルテクノロジーオフィサーっていう、こう、NPO の活動に IT をもっと活用していこうみたいな取り組みもあるんですけど、そういうところで生まれた取り組みとかも含めて、いろんなプロジェクトがどんどんこう、巣立っていってほしいなというところで、始まったのがこの CAP。 っていう取り組みになります。はい、で、じゃあ、どんなチームだったら入れるのか、みたいなところについて、ちょっと少しお話をしていくと、あの、ま、先ほどお伝えした通り、生まれるっていうところから、次、こう、育っていくっていうところなので、継続して開発をしていくだったり、プロダクトをブラッシュアップしていきたいなっていうふうに考えているチームの皆さんに使っていただきたい場所です。 で、あのー、これからまたご紹介するんですが、一定期間一緒に伴走していくので、その期間継続して参加をしていただける方に参加をお願いしています。で、えっ、ー、と、社会実装だったり、まあ、持続可能な開発だったり、まあ、経済市場にちゃんとこうサービスを展開して軌道に乗せていくっていうことを目指していくことを望んでいるので、まあ、OSS ですね。 OSS とかの展開っていうのは選択肢としては可能なんですけれども持続可能な形っていうのを一緒に探していくっていうことが求められています。はい、で、えっと、プラスアルファとしてはあのシビックテックっていうあの特性もあるので、まあ、自治問題だったりを含めて、まあ、現在の社会課題だったり地域課題だったりを、まあ、テーマとして取り上げているだったり あとは、地域間展開ですね。例えば、特定の地域だけで使えるっていうのも、もちろん価値はあると思うんですけど、他の地域にも使えることで、こう、利益がもっといろんな人に広がっていく可能性があるなっていうものであると、よりこう、私たちが伴走して広げていくっていうところで、あの、一緒にできることが多いので、地域間連携とか展開っていうのがあるのが望ましいなと思っていたりとか、あとは、その先ほどお伝えした通り、他の国、 との連携だったりとか、あとは同じ日本でも日本語が母語ではない方もたくさんいらっしゃったりすることもあるので、あの、日本語だけじゃなくて他の言語に対応したりすることで、他の国だったり地域にも展開できたりするものも推奨というか、こういったこともあるといいなっていうふうに考えています。はい、で、えっ、ー、と、私たちのあのパートナー企業、 のご紹介なんですけれども、あの1号の企業はオクタさんっていうところで、あの元々オクタさんっていう会社が、こう、製品と時間と資本の 1% をソーシャルインパクトのために使うっていうふうにずっとされてきてたオクタフォーグッドっていう取り組みがあってで、その中で非営利組織を資金的に支援するっていう取り組みがあって、この中に採択いただいているので、オクタさん。 が、えーと、私たちのこの取り組みのパートナー企業さんの一号です。はい。なので、あのー、ここの会社含め、いろんな会社さんだったりとか、後でご紹介するメンターさんだったりとかが、皆さんの活動を一緒に応援してくれる仲間になります。はい。ここまでが Civic Tech と Code for Japan と Civic Tech クアクセラレータープログラムの紹介です。はい。はい。 ありがとうございます。では、えっ、ー、と、ここから、えー、僕の方で引き継いで、えっ、ー、と、第1期の説明の方に参りたいと思います。はい。えー、第1期の説明、流れとしては、このような形で考えております。えー、皆様の気になっているスケジュールですとか、えー、どういった支援内容をいただけるのかっていうのを、まあ、ウェブサイトで一部出しているところもあるんですが、えー、改めて、えー、説明をさせていただきたいと思います。 まず最初にスケジュールからですね、お説明させていただきたいと思います。まず今エントリーまさにフォームを開いている最中ではございますが、6月14日の正午までがエントリーの期間というふうになっております。 えー、その後ですね、えー、一次選考、書類選考ですね、を行わせていただきまして、二次選考、最終選考と、えー、面談をさせていただいた上で、えー、採択となります。このあたりの流れは後ほどまた改めてご説明させていただきます。えー、プログラムの内容なんですが、えー、7月初旬から12月の中旬まで、えー、およそ6ヶ月、まあ、5ヶ月強ですね、の期間という形になります。 全チーム、す、え、べ、ー、て同じというわけではないんですけども、プロジェクトの進捗具合によって少し、えー、変えさせていただくことにはなってくるかと思うんですが、概ねこのような形で考えています。えー、まず7月初旬にキックオフという形でイベント、えー、プログラム自体をスタートさせていただきます。その後、当面はですね、毎週1時間程度、あ毎週1回1時間程度ですね、 各チームとともにオフィスアワーという形で進捗状況の確認をさせていただく時間を設けております。で、その他各州でですね、この後またご紹介させていただきますメンターさんとのメンタリング。あるいは、レクチャーという形で、授業を推進させていくプロジェクトを進めていくために必要なお話をさせていただいたり。あとはこの期間、採択させていただいたチームの皆様同士で、 交流を図っていただいたり、まあ私ども運営事務局の方とも一緒に交流をさせていただくミートアップというものを開かせていただこうと思っております。えー、そしてですね、えー、9月10月頃をめどに、えー、9月の中旬にハーフゴールデーという形で、えー、スタートから半分のところでどこまで、えー、各チームが進捗してきたのかというところを見つめ直すイベント。 でオ、まあ、オフィスアワー、オフィスーについてもこの頃には、えっ、ー、と、毎週から各週ぐらいに、まあ、チームの進捗状況にもよりますが、えー、少し頻度を落とさせていただきながら、実際に実証実験ですとか、えー、社会実装を目指していただきますので、そのための、えー、マッチングですとか、といったところに進んでいきたいと考えています。 で、その後ですね、えっと、11月の終わりぐらいに、プレイデモデイという形で、内部向けに、えっと、デモデイの準備をしていただいて、え実際に、えっと、実証実験と並行しながら最終的に行うデモデイの、えピッチ資料ですね、しっかりと作り上げていただくピッチデック合宿みたいなものも開催しようと思っています。そして最後、12月の中旬に、 え、合宿と、あ, あ、失礼しました。デモデイという形 で, ですね。皆様の成果を発表するような流れで、スケジュールを考えております。実際にですね、このプログラムで支援させていただく内容としましては、このようなものを考えております。まず一つがメンタリングという形でですね、えっと、本日のほど、第一弾のメンターの方、5名紹介させていただこうと思うんですが、 えー、大体10名前後のですね、各分野のスペシャリストですとか、起業家、あるいはまあ OSS の開発者みたいな形で、えっと、皆さんがこう、普段えお話しする機会はある方もいらっしゃるかと思うんですが、なかなかお話聞けないような方と、え、みっちりとお話をさせ て, していただいて、授業に対するアドバイスですとか、それこそ先輩としていろいろ学ぶべきところをですね、お話をお伺いする機会を提供させていただく で、えー、実証フィールドという形で、えー、Code for Japan でまあ、Code for Japan 自身も全国の自治体さんですとか、うんえー、それから先ほどお話したように各地域ブリゲートという形がございますので、そういった連携の中で皆様が、えー、進めているプロジェクトの実証実験であったり、えー、社会実装のお手伝いというところを実際に行っていくということを果たしていきたいと思っております。 またですね、Code for Japan、先ほどもお話ありましたが、スラック、Code for Japan のスラック自体も現在約5000名ですね。えー、参加していただいている方がいらっしゃいます。こういったまあコミュニティですとか、そういったシビックテック関連ですと、Code for Japan だけじゃなくて様々な団体取り組みというものがございますので、そういったところとの交流の機会を提供させていただくということを考えております。 あとですね、もう一つ、ここも一つ、えーポイントになってくるかと思うんですが、開発助成金という形でですね、開発費の助成をさせていただきたいと考えています。で、一つのプロジェクトを採択させていただきまして、そのプロジェクトに対して最大300万円までですね、開発費の助成をさせていただくという形で考えています。実際に開発費用はですね、またエントリーとは別に、 えっ、ー、と、そこまで難しい資料ではないんですけれども、実際にどういった用途で使いたいですとか、どういうふうな形の使用用途であるかといったようなところを書いていただいて、金額の相談をさせていただいたり、あとは、えっと、プロジェクトによってはですね、結構早い段階でお金が必要だとかですね、今すぐは必要ないけれども、 えっ、ー、と、プログラム終了後ぐらいま、終了時ぐらいまでには欲しいですよっていったところも、えー、相談はさせていただこうと思っております。そしてですね、先ほどの奥田さんだけじゃなくて、えー、今後我々も、えー、連携いただく企業さんをいろいろと探していく形になってるんですが、えー、そういった中で、えー、皆様の事業を進めていく上で必要なインフラ系ですとか、 バックオフィス製のサービスなど様々な特典をご用意させていただいて、プログラムに参加いただくことで皆様に対してもメリットがあるような特典というものを提供できればなというふうに考えております。続きまして、ここからエントリーのお話です。すでにエントリーフォーム開いております。実際にエントリーいただいている方もございます。 で、これから、まあ、ほとんどの方、皆様エントリーこれからという方が多いかと思うんですが、エントリーいただく際にご注意いただきたい点がございます。エントリーはですね、Google フォームから必要事項を入力してエントリーしていただく形になっておりますが、えー、Google フォームの上でですね、プレゼンテーション資料を送っていただく必要があります。ただしですね、これフォームからファイルのアップロードができませんので、 えー、アクセスしていただくと、テンプレート資料て、資料のテンプレートがございますので、それに沿うような形で、一度、えー、プレゼンテーション資料自体を作成いただく必要があります。それを、えー、皆さんご自身の Google ドライブであったり、Dropbox であったりというストレージサービスにアップロードしていただいて、その共有 URL を登録していただくという形で考えております。 ここ、えっ、ー、と、閲覧権限の付与とかですね、えっ、ー、と、忘れないようにお気をつけてください。一番ここがちょっとわかりにくいところかなっていうのもございます。またですね、えっ、ー、と、テンプレート資料、えー、あプレゼンテーション資料ですね。こちらのデザインはしっかりしていただかなくて結構です。あくまでも授業内容が伝わるものであれば、えー、私どもとしては問題ございませんので、えー、手書きの資料ですとなかなかちょっと 判断しにくいところはあるかもしれないんですけれども、最低限、パワーポイントであったり、キーノートであったり、あるいは Google サラダであったりというところで作っていただいて、それを共有いただくという形で構いませんので、作成のほどよろしくお願いいたします。あとはですね、エントリーの締め切り。こちらはですね、6月14日正午となっております。 えっ、ー、と、こういうプログラムをやりますと、皆様エントリーが本当にギリギリになられてしまうんで、あの、私どもと運営事務局としては非常にドキドキしますが<笑>、え、提出いただきましたらですね、えっと、書類選考、一時選考の方ですね、え、早めに進めておきますので、実際に二次選考以降に進まれる方に関しては、スケジュールの調整も比較的しやすくなるかと思いますので、早めのエントリーお待ちしております。 えー、それでは次ですね。次は選考についてです、えーと。選考は3段階で選考する形になります。まず一次選考という形でエントリーいただいた情報をもとに、えー、書類選考を行わせていただきます。で、その後ですね、えー、二次選考という形で私ども運営事務局メンバーとの、えー、30分程度のオンラインでの面談をさせていただく。 場合によってはこの際に、えっ、ー、と、もしかしたら通常1回なんですが、2回行う可能性もございます。そして、えー、最終選考という形で、私ども Code for Japan の理事人とですね、同様の30分の面談という形を考えております。実際に1時も、えー、2時も最終もですね、面談いただく際は、大体冒頭5分ぐらいを目処に、皆様のプレゼンテーション資料をもとに、 え、プレゼンテーションしていただいて、質疑応答させていただくという形を考えております。審査の観点についてですが、こちらは、え、先ほど武田、あ武田からもお話がありました通り、え、ウェブサイトにも記載しておりますが、え、重、重要視するポイントいくつかございます。必ずしもこれらのポイントを踏まえてなかったとしても構わないんですが、え、比率としては、 やはり重要視するポイントになりますので、何らかのポイントを踏まえていただいているのがよろしいかと思います。あとはですね、実際にそのプロジェクトに対する皆様の本気度ですとか、実際にそれを遂行するための皆様が能力をお持ちなのかどうか、あるいはチームなのか、チームがどういう体制なのか、バックグラウンドとしてどういう活動をされてきて今回のプロジェクトにエントリーされているのかといった点を見させていただきたいと。 あとはですね、実際に課題をどこまで深掘りされているのかというところと、まあ社会と競争するという本プログラムの趣旨との親和性ですね。あまりにもここがちょっと、なんですかね、事業性に寄りすぎてしまうと、えー、なかなか社会と競争するという立ち位置からご一緒することが難しいプロジェクトっていうのもあるかもしれないです。ですので、この辺ちょっと、 えー、エントリー時にお考えいただければと思います。で、最後、課題、インパクトに対する独創性や、えー、革新性といったところも私ども何の基準で判断をさせていただきたいと考えております。で、今回実施するファーストバッチ第1期については3チームの採択を想定しております。ただしですね、えっ、ー、と、採択チーム数に関しては多少の増減、減ることはないと思うんですが、1チーム増えたり、 増えて合計4チームになるみたいなことはあるかもしれないです、えー。選考についてはこのように考えております。そしてですね、次にご留意いただきたい点です。まず、えっ、ー、と、このプログラム自体はですね、法人、個人問わず、えー、エントリーは可能になっております。またですね、先ほど、えー、ご説明しました CCC みたいなものもございますし、学生、 あるいは未成年の方のエントリーというのも可能でございます。で実際に若年層の方でも、えー、プロジェクトが魅力的であれば私どもとしては採択をさせていただきたいと考えておりますが、えー、採択が決まった段階で、えー、真権者の方からの同意書が必要となりますプロ。プログラムへの参加同意書というものが必要になりますので、この点だけ事前にご留意ください。 で、またですね、プロジェクトによっては、現状一人で進められていらっしゃるというものもあるかと思います。で、プロジェクト自体はまあ、お一人で進めてエントリーいただいても構わないんですが、どうしてもですね、えー、本プログラムの趣旨の趣旨で、どうしても社会実装ですとか、あるいは実証実験というものを社会の中で実際に行っていただく必要があります。で、そういった時になかなかお一人ですと、困難な局面というのも正直多いかと思っております。 なので、エントリー時にチームである必要はないと思うんですが、えー、なるべく、この約6ヶ月間、まあ、5ヶ月強ですね、のプログラム期間内に、えチームを組成する。必ずしも法人になっていただく必要はないんですけれども、OSS の開発プロジェクトであったり、えー、任意の団体としてチームを作っていくということをぜひ念頭に置いた活動をしていただきたいと思っております。 で最後、えー、重要なポイントになってくるんですが、本プログラムのですね、採択をいただいた場合、えー、採択をさせていただいたチームにつきましては、12月中旬に実施する予定のデモデイ完了後まではですね、プログラムに集中していただくために、えー、対外的にこのプロジェクト、えー、プログラムに採択された事実ですとか、プログラムの内容について、えー、公表することをお控えいただくという形になっております。 実際こういったところはですね、えっと、採択させていただいたチームの皆様と締結させていただきます、え、提出していただきます、参加同意書という形の中で詳細にえ記載させていただいておりますので、また、皆様、採択の際にはそちらの内容をご確認いただいて、最終判断をしていただくという形になります。はい。以上、非常に、あの、長々とご説明させていただきましたが、 えー、ファーストバッチ第1期のプログラムの説明となります。で、ここからはですね、現在、えー、ウェブに出ていない最新の情報でございます。ついさっきまで編集してましたので、<笑>えっと、ようやくここで告知解禁みたいな形になります。はい。 メンター、先ほどお話しましたが、大体10名程度を想定しているんですが、第一陣の5名の方が決まりましたので発表させていただきたいと思います。はい。メンター第一陣としてはこちらの、えー、5名の方になっております、えー。左からご紹介させていただきますと、えー、私ども Code for Japan の代表理事をしております、関さんですね。はい、シビックテック会話はもちろん、えー ご自身でもいろいろな事業を立ち上げてやってらっしゃるというところで様々な視点からアドバイスをいただけるかと思っておりますし、私どもも一生懸命関さんに働いていただこうと思ってます。<笑>はい。次にですね、えー、スマートニュース株式会社の原田様。久、はい、田さんの方からちょっと原田さんのご説明をしていただいてもよろしいですか はい。あの、本当に、あの、コロナ以降ですね、いろんなプロジェクトに、あの、サポートいただいたり、一緒に入っていただいたりをしていて、例えば、えっと、Code for Japan で今年新しく作ったこうコンセプトっていうキーワードだったりとか、文章みたいなのも一緒に作っていただいたり、あとはプロジェクトですね、コロナにまつわるプロジェクトも一部一緒に入っていただいたりをしていて、あの、今も、スマートニュースさんの中で、こう、フィルターバブルって、 まあ、いわゆるこう情報の違いによって私たちの捉える社会も大きく変わってきてしまっているってい う, こう状態に対してこうメディアとしてアプローチをされているすごく素敵な先輩なので<笑>あのお願いをして今回あのメンターにはい入っていただきました。すごく楽しみです。ありがとうございます。はいはい えー、続きまして、えー、とこちらも私ども Code for Japan の理事をしております、大、えー、田直樹でございます。はい。直樹さんも。はい。 直ーさんはですね、私、あの、コードフジャパンに入社する前から、実は、あの、よくしていただいているんですが、結構こう、いろんな活動に本当に幅広く、あの、取り組んでいらっしゃる方で、あの、すごくこう、国全体の大きなアプローチもそうですし、こう、人がどうやったら暮らし、よくよい、より良い暮らしができるかっていうような、こう、ウェルビーイングみたいな活動とかプロジェクトもすごく幅広く取り組んで、あの、いる人なので、あの、皆さんのプロジェクトに にこういろんなアドバイスをくれるんじゃないかなというところで、直樹さんもお願いをしています。はい、ありがとうございます。で続きまして、えっ、ー、とワンエイジング株式会社の加藤さんですね。えっ、ー、と第1弾の中ではえっ、ー、とちょっとお1人だけ女性という形にはなってしまっているんですが、えー、まあ、メンターまだ残りの発表の方に関してもですね。 えー、まあちょっとダイバーシティ的な観点からも女性のメンターの方にもう少し入っていただこうと思っておりまして、加藤さんはその中でも、えっと、私昔から存じ上げてるんですが、え、スタートアップの起業家としても、ワメージング株式会社、大変面白い会社で今注目されてる会社なんですが、それだけじゃなくて、前職のリクルート時代からですね、え、スキー場にこう人を移動させるために、雪まじ19とかですね、 すごい面白い企画を立ててらっしゃった方です。で今回こうやって、えー、参加いただけるのは私個人としても非常に、えー、期待しておりますし、えーと、非常に熱いメンタリングをしていただけるんじゃないかなというふうに期待しております。はいえー、最後になりますが、えー、最後は桜インターネット株式会社の田中様です。えー、田中さんはですね、えー、と私何回か他の メンタリングをおか、お願いしたことあるんですが、非常に優しくて、えっ、ー、と、企業、もちろんその、企業家として、えー、運営、会社運営されてきて、技術、エンジニアっていう視点ももちろんですが、え未、ー、踏プロジェクトの、えー、PM もされているということで、様々な知見をお持ちだと思っておりますで。そういった視点からもですね、え田中さんには、えメンタリングをいただけるんじゃないかな、というふうに考えております。はい あの、はい、去年のシビックテックチャレンジカップでも貴重あの、最初の時にお話しいただいたりしてて、すごく、あの、私たちもお世話になっているので楽しみにしています。はい。はい。ありがとうございます。というところで、えー、ここまで。 まず私どもの方の発表という形で進めさせてきていただきましたが、ここからですね、えー、QS セッションの方にそろそろ入らせていただこうかと思っております。えー、質問の方が来てるでしょうか、はい、ドキドキえっ、ー、とですね、白松先生から。白松先生から来てますね。はい、来てますね。はい はい。でもで、完了まで採択の事実やその内容を公表しないとありましたが、その内容というのはプロジェクトの内容ですかっていう質問なんですが、これ、きよちゃん、お願いしていいですか、はい、そうですね、えー。プロジェクトによってはすでにコーチのプロジェクトもございますので、プロジェクトの内容自体というよりも、えー、このプログラムに採択されているっていう事実と、プログラムの中で、えー、そのプロジェクトがどういった え、改定をされている、どういった形でプログラムが運営されているのかといったところをですね、えー、公表していただきたくないという内容になっています。ですので、すでにエントリーされたプロジェクト自体に関しては公表というのは非常に、えー、一切問題ございません。はい。はい。はい、じゃ続きまして、えー、 そうですね。先生から安心しましたというお返事の気持ち<笑>はい、大丈夫です。よかったです。プロジェクト自体は最初になってませんので、はい。はい、はい、大丈夫です。ちょっと質問とは違うんですが、あ桜インターネットの田中社長がいるのは興味深いですね。<笑>やっぱりどうしても技術的な視点も必要だと思いますので<笑>うん、うん、そういった意味で田中社長のメンタリングすごい、あの、ためになるのを身をもって経験しているので、 まず最初に田中社長にお願いしに行きました。<笑>すごい楽しみですよね。楽しみです。はい。さんもぜひ楽しみにしててください。<笑><笑>はい、はいあは。もう一つですかね。はい。いい えー、と説明ありがとうございましたシビックテックを最初から狙ったものではないがユースケースとして公共や自治体があるというようなプロジェクトもこちらのプログラムの対象になりますかという質問です、はい、ありがとうございますえー、とこちらもちろんあのー、シビックテックだけをターゲットにしているわけではございませんのでえー、とユースケースとしてあるというパターンは十分、えー、プログラムの対象になる形になっており むしろぜひ、あの、こういう、これを機会に、こういう捉え方もして、こういったサービスの方向性も考えるみたいなものも入っていただけるといいのかなと。そうですね。現段階ではそのプロジェクト、プロダクトとしてまだ、あの、内容としては違うことにはなってるかと思う、違うものでも、実際にで外に出ていくときに、 公共系や地方自治体との絡みのあるプロジェクトですよという形で出していただけば何ら問題ございませんのでエントリーをお待ちしております。はい、お待ちしてます。はい、はい、あ増えてきました。えー、っ と, と、次は、結石さんの質問ですかね。特典として書かれているインフラやバックオフィス系で現時点で言及できるものはありますか<笑>現時点でいかがでしょう こううご期待というといろですね<笑><笑>あのあのでも逆にエントリーされてる皆さんからこういうのがあったらみたいなのはお聞きして、はい、あの企業の皆さんにお声がけしてはできたらいいかなのあのエントリーの中に期待する項目っていうのもあるんでここのサービスを使いたいみたいなのが<笑><笑>、はい、ぜひ営業してきます。<笑> <笑>はい、ぜ ひ, ぜひ皆さんのリクエストを私たちもいただきながら改善できたらなと思うので、はい、ぜひあのエントリーの最後の欄に私たちに対する希望を<笑>書いてくださ い,、はい。ありがとうございま す, いますでは次いきましょうか、次はこちらで。はい共有いただいたテンプレートが PDF だったのですが、項目が揃っていればよいということでしょうかという形なんですが。そうですね あの、あれはあくまでもテンプレートという形ですので、えっ、ー、と、ああいった項目に沿っていただければ全くどんなフォーマットでも問題ございません。えー、まぁ、あ、大体あれが十数枚ページあったかと思うんですが、最終的に提出いただくのもまあ20ページ弱ぐらいであればという形。あの、増えたり減ったりする分には全く問題ございませんし、えー、まあどういった課題に対してどうアプローチしていくのかというところが記載されていれば、 私どもとしては、えっ、ー、と、こう、判断しやすいかなという形でテンプレートにさせていただいた次第です。あれですかね、Google スライドの閲覧モードにしてコピーできるようにしておくと。うん、そうですね。楽ですかね。はい。ちょっと後ほどそれ、はいえーそ、はい。はい。はい。ありがとうございます。では、はい、続きまして、こちら。はい。 えー、と法人と個人が関わる場合だと、利益相反になるものがありますある可能性があると思いますが、そちらのガイドライン等は今後ということになるのでしょうかそうですね、えーと、なかなかちょっと一概に、えー、とこうですっていうところが難しいと思うんですが、基本的にはその利益相反にならないような形をどう取っていくかっていうのは、ちょっと都度、相談させていただく形になるかと思います。 えー、ガイドライン等についても、もし、まあ、ガイドラインという形で定めておく必要があるようであれば、えっ、ー、と、作らせていただきますし、えー、あるいは各チーム個別に調整する形で済むのであれば、えー、そういうふうに対応するというところになるかと思っておりますので、えー、この点に関しては今後実際に、えっ、ー、と、面談なんか等で具体的に何かこう気になる点があれば、個別に相談させていただけるかと思っております。 はい、ありがとうございます。またありますね。嬉しい。えっ、ー、と、CAP が、えー、ね、嬉しいですよね。CAP <笑>が想定している、そう、事業フェーズは、ポストシード以降ですかっていうところなんですが、この辺そもそもポストシードの説明も、もしかしたらな、あれですかね。あ, あえっ、ー、とあ、エントリー時点、すいません、<笑>追加していただいてる。はい、エントリー時点での事業フェーズ。うんねうん、はい。 えっ、ー、と、そういう点で行きますと、えっ、ー、と、どうしてもですね、実証実験ですとか、社会実装を最終的にはしていただいて、そういった内容をデモデイで発表していただくというところがございますので、現段階で、えっ、ー、と、本当にシード、本当にドシードみたいな、アイディアしかないですみたいな状態ですと、えー、プログラム期間中にある程度実験するための、 プロダクトまでたどり着けない可能性が高いので、えー、採択させていただけませんとは言いませんがある程度こう、ポストシードぐらいまで来てた方が採択させていただける可能性は高くなりますねっていう形の回答になってしまいます。そうですね アイディアだけだとやっぱり私たちも一緒にどこまでできるかの想定がすごくしづらくはなってしまうので、本当に最初のプロトタイプでもいいので何かしら動くものっていうのは作っていく、作っているみたいな状態ではあると望ましいかなと思いますが、ファーストバッチだけじゃなくて、 今後、セカンドとかサードとかもあるとは思うので、ま, あ、まず出してみるっていうのは一個<笑>あるかもしれないんですが、あのどうしても複数来た時の判断としてはそういったところにはなるので、作っている状態が望ましいかなと思います。はい。はい、ありがとうございます。はい。お、すごいいっぱ い, い。ありがとうございます。<笑> ありがとうございます。<笑>シビックテックに限らず何らかの授業を立ち上げる上で必ず押さえるべきポイントがまとまっていて良いプレイ、良いテンプレートだと思いましたあ。ありがとうございます。そうですね。なのでもしかしたら出すか出さないか関係なくちょっとこのテンプレに沿って書いてみていただくみたいな感じで使ってみていただけるとそう、ね、いいかもしれないですね。授業をまとめ、こう、授業をこう一旦整理するのって 案外自分のプロジェクトのアウトプットして重要だったりするんですよね、うん。なかなかやらなくて、立ち止まれないので、こう、散らかったまま走っちゃうので。自分の中の頭にある状態っていうところから一歩進めるそうそうそういいタイミングかなと 思, うと思います確かに。ぜひぜひいろんな意味で使ってみてください。はい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。おあともう一つ<笑>やら、ね。そうですね。これは <笑>あのそうですね。なんか、告知してもらってるみたいになっているんですけれども、あの、そうですね。シビックテックチャレンジカップっていうのと、あとソーシャルハックデーっていう、先ほどインキュベート機能があるっていうお話になってたところ二つっていうのは、あの、本当に、あの、皆さんに使っていただけたらなと思っていて、ハックデーは毎月開催、大体第4土曜日でやっていて、次が6月26ですかね。 でやっているんですけど、あの、今月多分台湾と同じ日に開催するので、あの、ちょっと一部接続しようっていう話をさっきスラックでやってたので、あの、他の国のシビックテックの様子とかも見れますし、あとは単純にこう、ここの部分困ってるみたいになった時に本当にあのデータに詳しい方とか、画像処理に詳しい方とか、地理データ詳しい方とかいろんな人いるので、 あの、ここに持ってきて一緒に考えてもらうっていうのは一つありかなと思うので、ちょっと今、インターンが PTX を立ててる最中だと思うので、近日中に<笑>、あの、立つと思うので、あの、そこで登録いただいたりとかすると、あと PTX の Code for Japan フォローしておいてもらえると、毎月こう、イベント出てくるので、あの、大人の方はハックデーがありますし、 あの学生の皆さんはそうですね。シビックテックチャレンジカップまさしく、あの、シビチャットさんもここから、あの、出てきていただいたところもあるんですけど、ここでちょっとこう、みんなとチーム組んだり、課題考えたりみたいなところから始められるので、あの、もしまだ結構、アイディアの種状態ですっていう方は、ハックデーとかシビックテックチャレンジカップにまず参加いただいて、ちょっと種を膨らませてみるっていうところから、 すごいなんか宣伝に誘導してくれるコメントが最後 あ, <笑>ありがたいですね。ありがたいです、うん。はい、仲間がいるのはありがたいです。はい、長々とやってまいりましたが、えーはい、そろそろ、えー、質問の方も出尽くしたかなという感じなので、本日はこれにて終了と。 という形で、はいえー、考えております。はい。えー、今回ですね、えーと、質問いただけなかった、できなかったですとか、えーと、あるいはこれアーカイブで、えー、配信させていただきますので、アーカイブご覧の方はですね、えー、と私どものスラックの方にご参加いただいて、えー、現在書いております、えー、チャンネル CFJ-Accelerator ーーの方にですね、ご参加いただければ、 私と、えっ、ー、と、竹澤さん言いますので、何なりと運営事務局にご質問いただける状態になっております。わからないことがあれば、えー、こちらのチャンネルの方でご連絡いただけますと、早い対応ができるかと思いますので、はい。いろいろとご質問お待ちしております。はい。はい。ということで。あっという間でしたが。あっという間でございました。<笑><笑> すね、はい。でも少しでもあの気軽に捉えていただいてもちろんその一緒にやる期間はあの、うん、一生懸命皆さんと一緒に走ってはいきたいんですけどあのまずエントリーしていただくっていうやってみるっていうところはすごく気軽にチャレンジしていただけたらいいなと思うのでぜひテンプレートを使って 事業とアイディアの種を整理していただいて、ご登録ください。はい、その今あの、今年、まず第1回ということで、えーと、ファーストバッチ開催するんですが、来年以降も、セカンドバッチサードバッチと運営していきたいと思ってますので、えー、と1回のエントリーで諦めないで、はいえー、それこそですね、えー、と他のアクセラレータープログラムで、えー、と聞いたお話ですと、 えっ、ー、と、スマート HR さんって CM やってらっしゃる人事ロームのソフトウェアで、この間、えっ、ー、と、100億円以上の調達された会社さんは、あるアクセラレータープログラムに3回エントリーして3回目で採択されたっていうお話もありますので、うん、1回の採択でされなかったからといって諦めずにぜひ継続的にアイデアを磨いていくということも検討いただければと思っておりますので、どしどしエントリーをお待ちしております。 はい、というところで、はい、これで本日のプログラムはすべて終了という形になります。はい、はいあの。本当に続きはチャンネルで皆さんからお声いただければと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。すみません。皆様、お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございました。